こんにちはブロードです今日はですねフィリピンの物価の違いについてお話ししていこうと思います皆さんフィリピンが物価が安いっていう風な話を聞いたことあると思いますただ実際どれぐらい違うのか想像できる方っていらっしゃいますでしょうか今日はその物価の違いをより細かく、えー、解説していこうと思います実はフィリピンって年収48万円なんですよ 平均年収が48万円、日本の場合420万円なんですけれども、その違いを使って、日本円を稼ぎながら海外で生活する、物価の安い国で生活すると、月8万円でもなかなかいい暮らしができるんじゃないかということを検証するために、僕は今、えー、コスパ生活をしながら、 旅をしてるといるう感じですでよりコスパのいい生活ができるような国を探したりだとかあとはビザが取りやすい国を探したりだとかあとはいろんな国日本の方が活躍してるような国を回りながら、えー、YouTube を発信してますよかったら応援登録よろしくお願いします今日はですねフィリピンのコスパ物価の事情についてお話ししていこうと思います先日こんなツイートしました、えー、フィリピンのセブのコスパっていうところでこんな感じの一覧でガーッと値段を表示したんですけども見ていかがでしょうか 実際結構日本で生活してる人 だ, とか日本だけで生活したことがあるっていう方は驚かれるんじゃないかなと思うんですけどもなんと水だとか50円で買えるしカップラーメン38円で買えるとか結構安かったりするんですよ。これあの平均的なな値段かなっていう風な感じであのね日本でもやっぱり大特価とかスーパーで1円セールとかになってくると1円で買えたりするかもしれないんですけども大体スーパーでこんな感じで売ってますよっていうような目安としてえ今回は投稿させてもらいました。 こんんなな感じなんですよでも1つずつ解説していってでプラス、えー、おすすめのコスパの、えー、生活の仕方をまとめていきますまず1つ目なんですけども水 500ml で48円なんです結構安いなっていう方もいらっしゃると思うんですけども水フィリピンの場合飲めませんあの水道水が飲めないんですよなんでもう飲む時はウォーターサーバー使ったりあとはペットボトルで買って水を飲むようなことが多いかなというところです で実際やっぱりでも日本でも水飲めるよって言われたとしてもなかなか飲まないですよねフィルター通してだとかあとはそのポット浄水ポット使ってとか僕も福岡生活してるんですけども浄水ポット使ってろ過して飲んでますでフィリピンの場合はもう飲むことがもうね現地人の方でも飲まないっていうふうに言っているぐらいえ水はやっぱり買って飲むものウォーターサーバーで飲むものっていうのが認識としてありますえ僕もも結構ウォーターサーバータサバでで飲むんですけどもお腹に でで当たるることが結構あるんですよねなんで基本的には買って飲むことが多いですなんで安いなっていうところが印象ですねで2番目なんですけどもカップラーメン38円で買えます日本の日清が出してるあのカップラーメンあるじゃないですかあれのちっちゃい版だとかもすごく置いてありますでフィリピンの場合ちょっと安めのちっちゃい版が売ってあってそれが38円で買えたりしますでローカルフードだとかが150円で買えるっていうふうに書いてるんですけれども あのランチの場合500円はしないです150円ぐらいの50ペソぐらいの、えー、アイテムだとかも買えますしでその食事が美味しいかどうかっていうのは結構お店によって違ったりするんですよね日本も昔レストランが美味しいお店と美味しくないお店って結構あった時代が。 あっったのと同じようにやっぱりフィリピンでも美味しいお店だとおいしくないなと思うようなお店もやっぱりあったりするんでそういった意味で選んでローカルレストランだとか屋台だとか選んで食べると美味しいかなっていうところでまあもっと安く食べることもできますしだいたいフィリピンで生活している僕が語学学校に行ったりした時の先生たちはご飯とおかずっていうのをセットにして食べてる人が多かったです。だいかないいた100 50ペペソソもかな だとか50ペソっていくらかっていうとたい100円ぐらいですかね100円120円ぐらいの食事を1回で取るっていうのは人が結構多いですなのでローカルフードを食べると150円ぐらいで済みますよっていう話です次チキンの食べ放題440円です440円でチキンウィング食べ放題がありますこれおすすめなんですけれども学生だとかに人気でチキン唐揚げですね唐揚げが食べ放題のお店が結構今人気で流行ってますチキンウィング とプラスビールだとかコーラだとかをグラブして飲んでっていうおしゃべりするっていうのがみんなの流行りなのかなっていうところで結構いろんなお店が出てきててフィリピンに留学してる学生さんも結構行かれてるところです僕も23回行ったことあるんですけどもやっぱり唐揚げいいですよねただ唐揚げってちょっと塩辛かったりするんであんまりね20本30本も食べれないのかなっていうところで ほ、まあ、ほどほどに食食べべながら放題、えー、を楽しむこともできま す, ところです次コンビニコーヒーなんですけどもセブンがあの日本のコンビニであのインスタントコーヒー売ってますよね100円でそれと同じようなコーヒーが、えー、コンビニでもフィリピンのセブンイレブンでも売ってますちょっと安くて75円80円程度なんですがこれ結構クオリティ高くて美味しいですあったかいコーヒーを飲むことができます 次、ホテルのカフェ250円。これ、僕のチャンネルでも、えー、再々お伝えしたいんですけども、ホテルの高級ラウンジを使うのはおすすめです。例えば、四つ星ホテルだとか、三つ星ホテルだとか、えー、名だたるホテルのラウンジを、えー、利用させてもらって、そこで w i f i の強い環境で仕事をしたりだとか、あとはコーヒー250円ぐらい飲めちゃいますし、プラスちょっとしたお菓子だとかもついてきたりするんですよね。東南アジアで生活するときのおすすめって、ホテルの高級ラウンジに行って、コーヒーを飲んで、 楽しんで、えー、フォトジェニックなところで写真が撮れるっていうところがおすすめなんでこれやってみていただければと思います次ローカルの夕食220円って書いてあるんですけどもやっぱりあのローカルなお昼と同じような感覚でちょっとした、えー、ご飯とおかずとおかずというふうに選んで200円で食べれるっていうのもあります、えー、選んだ夕食500円っていうのがあるんですけども僕あの結構食事にはうるさくて。 ちゃんととししたたももののをを食食べべいいいうか美味しいものを食べるなら美味しいものを食べたいといと う, うに思ってますなんですごく厳選をして選ぶんですけれども僕がおすすめするのはあのレッドリザードっていうフィリピンにあるハンバーガーショップがあるんですけれどもメキシカンな料理を提供してくれるんですけれどもそこのチーズバーガーすごく美味しかったりするんですよなのでそういった、えー、美味しい料理もう大体いい500円ぐらいの金額があれば結構あの購入することはできるので。 ローカルフードを選んだり、あとはもう本当に美味しいものを食べたいなと思うときには、僕は自分が知っているようなお店に行ったりだとか、あとはアバカグループっていうような、あの、不動産のグループがありまして、そこが出しているカフェだとか、あとフォーのお店、ベトナムのお店、えー、あとはカフェと、プラスイタリアンのお店だとかがもうすごく有名で、プラスめちゃくちゃ美味しいんですよ。 そういったもう担保されてるおすすめされてる日本人のブロガーさんだとか、えー、メディアの方がおすすめしているようなお店に行くと外れないですそういった有名なお店に行って500円から800円ぐらい出せばそこそこ美味しい料理が食べれるんでそういった意味でそういったお店に行くというのもありです次おすすめなんですけれども産業プサル食べ放題がありますこれ880円で食べれるとこなんですけれども韓国の資本のレストランって結構フィリピンにはあります なんでかっていうとフィリピン留学って聞いたことあると思うんですけどもフィリピン留学って韓国ががスタートだった気がします日本よりも韓国が先だったので2000年ぐらいから韓国の方がもうどんどんどんどん学校だとか仕組みを作っていってそれに目をつけた日本の方が新しく作ったというような歴史もあったりするんでそういった意味で韓国の方がすごく留学されてます。ホテルも 韓国資本があったりだとか留学も韓国資本があったりだとかっていうところでいろいろと韓国の流れがあって産業プサルもすごくクオリティの高い産業プサルが880円で、ね、食べ放題できるのでこれもおすすめです。産業プサルってなかなかか日本で食べると 5000円とか1万円とかかかったりすると思うんですけどもえここフィリピンではセブトでは特に880円ぐらいで食べれるとプラスお肉もすごい熱いこれぐらい熱いお肉が食べれたりとかするんでえぜひぜひ行ってみてください次「おいしいディナ ー, えー1000円ぐらい」って書いてあるんですけどもまあそれがまあピンキリですよねでピンキリなんですけれども僕がおすすめするのはイタリアのレストランの外資が作ってるお店ですえ結構もうやっぱ貧のの差が激しいので そういいいいった意味味で美味ししおお店店ははあるしプラス高いお店は高いとで1000円ぐらいのお店ってなかなか行かれないローカルで現地の方はなかなか行かれないようなイメージなんですがそういったところにも行けますクオリティも高くて日本でいうと1万円とか5000円ぐらいするようなコースも、えー、フィリピンでは2000円ぐらいで食べれちゃうというところで僕は一番最初この動画の冒頭で言ったように日本円を稼ぎながら海外で生活していくとそういったお店も選びやすいかなというところです、えー、最後なんですけども 美味しいステーキ1100円で食べれますいきなりステーキって日本であるじゃないですか今ちょっと話題になってるいきなりステーキなんですけどもそういったステーキ屋さんも、えー、フィリピンにはありますいきなりステーキじゃないんですけどもそれよりも美味しいんじゃないかなと思うぐらいアメリカの、えー、ビーフを食べることができるとこれは結構おすすめで柔らかいんですよね柔らかくて1000円1100円1200円ぐらいで食べれるのですごくおすすめですこういいった生活物価の違いを 使って日本円を稼ぎながらフィリピンに生活をして物価の違いを楽しみながら豪遊じゃないですか贅沢な生活もできますよっていう話を今日はお伝えしたくて動画を回させてもらいましたいかがだったでしょうか実際いろいろと生活の仕方もありますし選べば高いお店もありますしもちろん高いお店もありますしもっと選べば安いお店もありますと。 まあ、いろんな生活の仕方があってコスパのいい生活をコスパのいいというところでやっぱり最適化自分が容認できる自分が納得できるようなサービスだとかおいしい料理を食べていい生活ができればなというところであの一覧にしてまとめてみましたいかがだったでしょうか僕のチャンネルではこうしたコスパのいい生活の仕方だったりだとかコスパ生活のリアルな部分をまとめていますよかったらチャンネル登録よろしくお願いしますまた次のとこでお会いしましょうありがとうございましたバイバイ